ー、こんにちは、です。今日は絶対にやってはいけないリフティングの3つの方法というのを皆さんに紹介していきますまサッカーの練習とかまあもちろんフリースタイルフッボーの練習とかにぜひ役立ててくださいなんでできないかってところがねわからないとなかなか上達に繋がらないので今日はそこを皆さんにご紹介していきますじゃあ早速行きましょうリフティングやっていきたい のポイントですどうぞはいじゃあまず1個目のやっちゃいけないポイントいきましょう、えー、これは足首の角度です足首の角度が、えー、見ててこんな感じでつま、えー、先が真上に向いちゃってる状態この状態だと変なとこ飛んじゃいます普通のリフティングは足首の角度そんなに上に向きませんでしっかり 足の甲かつま先で当てれるように蹴るので上に向いてしまっていると足の甲に当ててもこんな感じで足も結構伸びちゃうので、えー、そこは NG ですでどうすればいいかというとまずもう足首この状態にしちゃいましょう、えー、下までガッて下げていただいてそこで若干力を緩めるとちょこっと上がるんですそこの状態をキープしてくださいグ最大まで下げて一瞬力を ってるどそうするとなんかちょこっと動くんですこの姿勢この位置が、えー、リフティングするのに、えー、一番適している足の角度ですここが、えー、一番一つ目大事なポイントですはい次二つ目いきます二つ目も結構大事ですよ二、えー、つ目は膝がこう伸びてるかどうかっていうところです膝が伸びてるとって、えー、しっかり膝を曲げて蹴れてるとグッと になりますじゃあどうすればいいのかっていうところを説明していきます膝伸びてる場合地面からこう離れるときからこうやって伸びちゃってると足首の角度が良くてもどうか飛んでいっちゃいますんこんな感じでやってるしねなんかペンギンの歩き方みたいな感じでリフティングやってる人これはダメですなんでダメかっていうと、えー、まず1つ目は全然続かないですこれだけじゃん回数増えない原因になってきますあとなんか無駄にここの筋が伸びてしまったりあと変に足が緊張して、えー、すごい疲れます なので、膝をしっかり使いましょうっていうところがポイントですじゃあ、どうやって使うのかっていうと膝の動きとしては地面から離れるときに膝をまず前に出しますほんで上げる足をこのときの方が靴より前にある状態ですで、ここで膝を伸ばす伸ばすでこの伸びた時ときとつま先だったらこのくってちょっと上げる動きこうを2つ連動させてボールを上げる ここをしっかり意識してやってみてくださいはいで最後3つ目、えー、ここでは練習のやり方です、えー、普段結構最初サッカーのコーチとかに教わるやり方がこれだと思います手から持った状態でこうやってこうやってやっ て, やってこれでもまあいいっちゃいいんだけど一番最初のステップとしてはちょっと早すぎるかなっていう風に思いますなんでかっていうと手に持ってる位置ってちょっと高いんですよおへそぐらい 多分腰ぐらいからこう落として蹴るんだけどこれね意外と難しいですでさっき言った膝を曲げて蹴ってねってところがちょっとねやりにくくなります足が伸びやすくなっちゃいますなんでかっていうと、えー、手離してから落ちるのにすごい時間が短いからボールに触れるまでねだからもっと余裕を持たせるために最初ワンバンでやりましょうで1回バウンドさせてから蹴ってキャッチあるいは もう一回バウンドさせてこれを続けてくださいこの練習の仕方が一番リフティングが綺麗なフォームでできるための練習方法ですであと回数も増やしやすいですこれで何でかっていうと練習のやり方があってバウンドさせて蹴るバウンドさせて蹴るこんな感じで、ね、これこの間にバウンドして蹴ってほんでもう一回逆足で蹴ってもう一回バウンドさせるで蹴る回数をどんどん増やしていくんですよ こんな感じで3回とかで1 3でバウンド13でバウンドもうちが圧倒的に両足も使える、まあ、片足でもいいですよ片足でもこんな感じでこんな感じでも OK なんで、えー、バウンドを使った練習の方法の方が、えー、圧倒的に 上達すするスピードが速いですなのでこちらバウンドする方法をおすすめなのでやってみてくださいはいという感じでいかがでしたかやってはいけない3つのことでした足首の形2つ目が膝で最後練習方法ですね手から落としてやるのはちょっと良くないですよっていうところですねはいでねえー、まあどんどん上手くなってきて回数続いて えー、技やっててる人も是非1回見直して欲しいなっていいなう風に思います僕がねインスタとかであと皆さんから LINE アットっていう概要欄から登録できる僕の LINE があるんですけどそこに送られてくる動画を見ると特に膝が伸びちゃってたりつまあ、先がしっかりこう蹴れてれば続くんですけど膝が伸びちゃってやってる人がすごい多いですでそうすると技とかも、えー、入りにくかったりしますなななかなかできない原因がそこにあったりします なので、えー、今回ご紹介した3つのポイントをしっかり意識して練習してみてください。でねえー、結構この蹴り方はサッカーとかにも通ずる部分があるので、えー、ぜひサッカーに生かしてくださ い,、はい。それでは今回の動画、以上となります。ありがとうございます。地元の長野県からお送りしました。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。